ジジャマジャママはい今回なんですけどあのー、今ねちょっとコンビニ行ってきましてこれ買ってきたんですよドラゴンボールスーパーの七巻僕はドラゴンボール好きでこのスーパーもちょっと買ってるんですけど早速ちょっとドラゴンボールスーパー七巻をね朗読したいと思います ドラゴンボールスーパーその36個性的な選手たちクソ俺が甘かったかヒットがジレンに落とされたのか子供騙しの技で勝てる相手ではないぞジレンは。 孫悟空もすぐに脅されるだろうなるほどお前が確か全乱試合でカカロットに勝ったという破壊神候補かそうだお前は差し詰め第七宇宙の2番手といったところか何ピッキ俺様が2番手だと、うん、いいか 多く聞いておけ《大んな宇宙ナンバーワンいや全宇宙ナンバーワンはこのベジータ様だ》はドーンまずはお前らを倒して俺様が関わっており上であるとことを証明する必要があるようだなお前も大神になれるのか ギッギュドンどどうだっっちが強いってみろたしかに孫悟空に勝ると戻らないパワーだ。 勝てるわけじゃないぞふんならば勝負がつくまでやるしかないなどかがどドべ、ベベジータがあのトップとかいうやつ検討してるぞ他の仲間はどうだあっちではジュナールさんと ボ, ボタンが戦っていますボボボ ボ, ボンボンボンボンボンボンボンボンボンダングフフ聞かないぞ そいつにだけ引けば攻撃は無駄だ全身ゴミみたいなやつだ一緒に場外に放り投げてしまおうドーンえギュンパーンチュ何か言ったかいやなんでもないお前は一体どんなトレーニングをしてきたんだどんなって島を守ってきただけだばあさん こうさ上へんパッグンナババババババ ド, ドパシュチート上ちをするとはお前の宇宙の相撲には品性も品格もないよナバババドドドドバババババババババババババババババババ 宇宙孫悟空やベジータ以外にこんなにも優秀な選手がいるとか。感心してるバイか我々の宇宙はもう3日しか残ってないんだぞくソビルス様どうやら我々の宇宙は格闘ではかなり上位のようなんですよ。このまま行けば、残り人数で優勝できるかもしれません。どうどうどうどう おさんえあなたのことよ何をすっと起きてらっしゃるのもしかしてご存知ないのかしらおブスさんというのは美人の判定ってことよやっぱりあなたなんかがスーパー美少美女のリブアン様に立ち向かおうなんて100年いや1000年早いのよふふん<笑> こちらのリブ・アン・ンディアン様はご覧のように完璧な美しい容姿だけではなくとっつもない戦闘力も兼ね備えていらっしゃるの、ね、よほうそれが究極な美あいつ美人なんだ第二宇宙では美の感覚なんていろいろですからね確かにちょっと可愛いかもおいヘレスお前随分と美にこだわっていたようだがもしかしてそっちの宇宙じゃ大したことないんじゃないか はねあの星だけだよ留守でも何でもいいが強さとは関係ないあんたらには落ちてもらわなきゃならないんだフフフ残念私の星とは美しさイコール強さ美を極めることはすなわち強さを極めることなのよビューティー・オーガニック・スパイラルビュ とカッターバシバシギャッボンアンチエイジングアタックボングッゾロチ何なんだよこれは相当なギャラをもらわないと割に合わないぞおいふざけた攻撃だかそれなりに強いじゃないかいいぞリブアンいくつはよくわからんがお前の強さは本物だギュルルルルガシッ お, お前らさあリ ブ, アン リ, リ, リブリアン様とどめよさあこれでおしまいよピカミラクルキューティクルパーティクルリサイクル卑怯だぞお前たち18号話せんんつたああちょちょっと待ってよな何をあのイケメンはえクリリンは 私の旦那だよ文句あるかな、何ですってあなたのようなお留さんがあんなイケメンと結婚ですってあわわわあわわわ玉のような頭に花さえも取り除いた究極にシンプルな顔火の打ちようのない男前だわイケメンですってうんありえないありえないありえないわグオーダメージヘアパニックバポンポン ドンドンガテムドライスキンストレスヒュブンシュワバワー